第2、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文部科学委員長、富岡努君。 ただいま議題となりました法律案につきまして文部科学委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます本案はデジタルネットワーク技術の進展により新たに生まれるさまざまな著作物の利用ニーズに的確に対応するため著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し著作物の利用をより円滑に 行えるようにするための措置等を講ずるものであり、その主な内容は、第1にイノベーションの創出を促進するため、情報通信技術の進展に伴い、将来、新たな著作物の利用方法が生まれた場合にも、柔軟に対応できるよう、一定程度、抽象的に定めた規定を整備すること、第二に ICT の活用により、 教育の質の向上等を図るため、教育機関等の授業や予習・復習用に教師が他人の著作物を用いて作成した教材を、権利者の許諾なく、ネットワークを通じて生徒の端末に送信すること等をできるようにすること、第3に、視聴・視覚障害者等の著作物の利用機会促進に係る マラケシュ条約の締結に向けて死体不自由等により書籍等を持てない者 の, のための録音図書の作成等についても権利者の許諾なく行えるようにすること第4にアーカイブの 利, 用利活用促進のため美術館等の展示作品の解説用資料等を権利者の許諾なくデジタル方式で作成し タブレット端末等で閲覧できるようにすることなどであります本案は去る4月3日本委員会に付託され翌4日林文部科学大臣から提案流の説明を聴取いたしました6日に質疑に入り11日参考人から意見を聴取した後さらに質疑を行い同日質疑を終局いたしました13日 討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって、元 案, 案のとおり可決すべきものと決しました。なお、本案に対し、付帯決議がされたことを申し添えます以上上報告申し上げます。 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに、賛成の諸君の規律を求めます。規律多数、よって法案は委員長報告の通り可決いたしました。